こうやって見ると、やっぱり昼間さんのエスケアがわかりますねねえ<笑>みんなこんなみんなぐ曲がってるもんな<笑>はい、こんにちは<笑> 今日は赤松なんですけど、はい、その木皆さん、ね、初心者の方ってあの木を買ってどうその木を作ったらいいかってう、ね、多分一番悩むと思うんで、うんうん、その木の作り方ですねこれあのツイッターでも出したんですけど大きさ間違いで買っちゃったちょっと大きいやつなんですけどね<笑>通常正面どうやって見るかっていうとこうやってこれが一番いいかな、うんうん、でもう一つはこんな感じで作るやつもできるんですね、うんはいはい、ここをもう少しこう潰してきてただこれを購入した一番の理由はこれなんですね。 こ こ, はいはいはい、ここの天然の多分山の木だと思うんですけどここを見せるにはどうしようか問題はここは幹が今後ろにこう逃げちゃってるんですけどうんまあ一つはこういう点外ですよね、うんうん、下に行って後ろから帰ってきてぐるっと回ってこっちに来るでもう一つはもう垂直に近いぐらい立てちゃってここに見せるでここをやっぱりガクンと折ってでここのここの枝が。 こちら側にこう曲がってるっていうのがあかると思うんでうん、うんはい、こう畳み込んで潰してこちら側に持ってくるとるそうするとまあベストなんですけど、まあ、そういうことができるかどうか、まあ、いずれにしてもこれでは将来秋ちゃんなと。ころを見せるには ここを見せたいというところでちょっと作っていきたいなとな、はい、いうことですね。でこれが折ってくるといらないのがこれおそらくこれも反抜きになってるんで抜くんでこれとこれを抜いちゃいます今抜いちゃいましょうかこれは抜くのはここ曲げますんでこうギュッと潰してきますんでここがぶつかっちゃうこれもぶつかっちゃうここに枝いい枝があるんでということで抜いちゃいますね。 これはねちょっとここら辺にも枝があるんでもったいないんですけど、うん、やっぱりやっぱりぶつかっちゃうのと こ, こっちはもうどうしても抜けないんで、うん、ですねであとはこの枝ですねこの枝に対してここにいい枝があるんで近すぎるということなんでこ、うん、この枝分かれに近いところでなんでこれも抜きますね近いんで抜きます 上に出ちゃってるんで。ま、う、あ、ん、予想以上に大きかったんで。うん。<笑>でもこだと思ってたんですか？いやいや商品だと思ったんですよ。20センチ。<笑>いやダンボールでかかったんでびっくりしたんですけど。うん、じゃあこれで一応幹の畳み込みの準備に入ると。はい はいかりますかねここにこの枝とこの枝がありますから、うん、その間から出ちゃってるん で, でこの枝は結構いいですからこの短い距離の中に枝分かれが来てると、うん、こっちの方が間延びしてますよね、うん、ということの、まあ、両方ですねこの枝が結構細かく枝ができてるんでこっちの方がいらないと、はい、なんでフード変被ってるんですか 髪の毛、飛んでません、あ、治った、うん。もうわかんない、ちょっと、あ、そう、どうですか。髪の毛、治りましたかね。あ、寝癖<笑>。ちょっと忘れてました。うん、じゃ、あこれで、あの、はい、この、子ですね、を曲げる作業をしていきます。を畳込むと、昆布と畳み込む、バチンバチンと。はい。そうですね、これお湯だとね、開くんですよ、綺麗に。一、うんうん、日ぐらい漬け込んだ方がいいっていう人もいますね。あ、目線を合わせて、ここから。 ここら辺はそんなに養生しなくても曲がると思うんで、うん、あるいの背中に当てると、はい、この辺からですかねこの辺からこういうふうに当てていって、うん、ここでフと上げるとある程度形を作っといて、うん、これでいいかな あれですかねうん、一回縛ってね縛ってギュっと縛ってこんな感じで一旦こうぐるっと巻いて、はい、で回転して、うん、一回とりあえずここで押さえちゃいますね、うんはい、で少しこの辺でぐるっと回転させて。 感じですね、ここは大体2つぐらい決まればはい、はい、決まってきますん で, そうです、ね、まあ上げて背中がこっち側になるんで一応こっち側に当てますけどうん。 はい、これで一旦終わったんで、うん、こんな感じですね、はい、の背中の方にここをガクンと曲げるんでここが一番大事なところですよね、うんまあ、あとはそんなにあの本来は必要ないんですけど一応まあ補強していたよって感じで、うん、はいゼ ラ, ファイラフィアですね6本ぐらいですかね、うん、重ねてとりあえず最初は別に縛らなくても、はい、これで、えー、っと巻いて縛っちゃえばいいんで。 こういギュッとですね追加でちょっと焼 か, かしておきます、うん、単なると思うので、うん、もうないらしくて在庫が<笑>でも大事なのはそこですよねそうそ う, そうここだけあれば足りないかもしれないここですねで、こういうところ浮いてたらいけないんでこう指でぴったりくっつけながら、うんうん、いっぱいあったあれ 出 て, 出, て出てきたぞ。普通に安倍さんに買ってもらったやつがあった。<笑>あった<笑>こんなに買ってもらったの。まだ3、さ<笑>ん、サンタモグラ。今日、そんな形状なの初めてです。<笑>本数が狭いから、<笑>少ないから。どこから開けるかわかんないね、確かに。ああ、そうやって抜けるんだ。よし。 ここパチッとこうくっつけるために針金巻くんですけど、はい、10番ですね10番を多分2本ぐらいでここの長さをこう大体測ってこれぐらいなんで 1.3 倍から 1.5 倍ぐらいかねせつける意味で巻けといてんどこでもいいですスタート、はい、引っ掛けてはい引っ掛けてですね で大事なのは、ここにかけることなんで、うん、ここを計算してここです、ねうんはい、特にこういう古い枝があるところってバッて結構割れやすいん で,、うんはいはい、でもう一本はここにかかるようにこっち側にかかるようにするんで、うん、この針金の上側ですね、うんうん、ここですね。 上にかかってく る, るはい。に、うん、この場合は特にもう紙一枚あけるとか考えなずに、うん、しっかり巻いちゃったほうがいいですねはい、はい、はい。そして今度はこ こ, は こ, こから先も開けますんで、はい、これになってくるとやっとこがないと、うん、はい。いいよ 下に回して止めるぐらいですねとりあえずこことここここですね、はい、っと引っ張って曲げるんでここはこの辺にゴムチューブみたいなゴムチューブですねタイヤのゴムチューブ、うん、ここでこれ18番で引っ張りますね16か18でいいと思います細いと切れる可能性があるんですけど太すぎると、うん あの絞ってやった時に針金が十分は効かない場合があるんで本来は細い方がいいんですけど切れちゃうんでまあ間を取って18番アルミ線ですよねあこれ銅線ですね銅線なんですかはい、銅線あアルミは伸びちゃうんでちょっそうすると銅線ですね<笑>一旦縛って上の何か買ったんですかん上のグリーンクラブは買いました買いましたうん一応動画も撮って あ, ありますか？あれ出てますいやあ撮ってい、サブチャンネルにあげようと 僕でもね買うのにはねやっぱ選ばないと買えないから、ね、選ぶ力ってのあるんですよねこれだと引っかかんないかもしれないんで、うん、一旦ここで引っかけて、はい、でと固定してそうですね少し寄せてからじゃないと、うんうん、すごいないつか自分がこういうのやることがあるのかなって<笑>なりますよなるんすか 一応切れたんで、これで絞っておけば、うんうんはい。だんだん縮んでくると思いますんで。この辺で。針金の縛りながらですね。はい、うん、だいぶはいってますね。いってますね、この隙間を見ると。うん、そうですね。ここ辺で一旦ここを縛ります。どうでしょう、正面から見と。うん。ああ、曲がってきてますね。 じゃ一回外して、ええ、今度ここで縛りますんで一回外してコンサイヤアベさんみたいなどういうことですか結構あのジャキ使ってやるじゃないですかほうほうほうほうコンサイヤヒルマヒルマ落ちちゃいますねこれねつかないかもしれないこれ4つじない時に下入りやってると、うん、なんか外れた時に指いっちゃうい指いっちゃうってすごい指いっちゃういっちゃうな<笑>くなる いや、なくならないけど<笑>い、指やっちゃう。やっちゃう。折れちゃう。<笑>いや、なんか、一番目みたいな、ね。あ、行っちゃったね。っちっちもい出しちゃったか。たうんうん、そんなに上げなくてもいいってことかな。うん、とりあえず一旦じゃあ、ここで絞りますね。おもう、ここだいぶ。何、ちょっとつい、うん、やっちゃった方い い,、ね、<笑>いいね。ってことは、その先端を逆振りにするってこと。うん あげるんすないいもんなんですねねねき来来たたまましそ、ね、そここ行っちゃうと行き過ぎちちゃゃっっってるかだ違う形になっちゃったすごい。ねあ 本当はね、くっつけたいんですけどね、うん、じゃあ一旦外し一旦外しましょう、うん、さあじゃあもうちょっと受験構想全然変わっちゃったんで<笑>ねえすごいなはいとりあえずここまで、えー、と畳み込んだということですね改めて正面どうしようかっていくつか選択肢があって、うん、一つはあとこの大きい頭をここに持ってって これ多分簡単に入ると思うんで、うん、ここに持ってってこっち流れにしちゃうと、うん、流れにしちゃうとまあこれがちょっと大きいんですけどこれを短くしちゃうかということでこっち流れにすることが一つあります、うん、ただ足元がねちょっとここ細く見えるんで、うん、であとここも、うん、見えるは見えるんですけどとやっぱり見せたいとなってくるとやっぱりここら辺がやっぱり見どころなんですよ ね, すねはいでこの課題はあ最初から言ってたこの後ろにこの幹が 逃げちゃってる、うん、これが後ろにこう後ろに逃げちゃってるんでこいつをできるだけ前にしたいんで、まあ、一つはこう角度をできるだけ起こすっていう話と、うんうん、これとこれを引っ張ってできるだけこれを前に持ってくると、うん、でその時にこれだけで作るっていう選択肢もあるんですこれだけでこっちを全部切っちゃうんですよね切っちゃう。とす これ切っちゃって、えーとまあ、例えばこれで頭作ってこれ枝があってでで作りやすいっていうのが一つありますで一応枯れてもいいんでこれをここからガクンとこっちに折るとこれを今度は枝にしてし枝裏枝にしてこれを主木にしてこれをでこっちに折、うん、っガ返すはい、はい、ちょっと針金もう1本ぐらい入れた方が良かったですねこれねちょっと少ないんで<笑>でこちら返してで枯れたら枯れたで た だ, だけで作るという構想なんでまずは今言ったこことを引っ張って寄せ る,、うん寄せるはい、でこいつをこちらにガッと曲げてみる曲げると、はい、いうことをやってみたいとい、はい、思ったより大手術手術に、ね、なりました ね, なりましたね<笑> 1個曲げたらいろんなね、はいはいはい、出てきますね可能性というかそれとねやっぱりこれもうちょっとつけたいんで、うん、もう一回ちょっと絞ります さらに寄せると。さらに寄せますね。方法くっつきますからね。そうですね。これね、大丈夫そうですね。うん、音も別に音も音っないですね。立てないですね。まだ少し柔らかいかもしれないですね。うん、あとはこれが寄るんかなって話ですよね。うん、これを立て、立てたいってた。立てたいんですね。ええー。うん もしくは、ここから曲げる、はいはい、<笑>なかなかこういうマニアックなやつは受けないんですけどね<笑><ーん><笑>さっきえ、あんまりマニアックなやつじゃない方がいいねって<笑>そうそう、言ってたんだけど<笑>かなりマニアックな内容に<笑>結局マニアックななりますよ ね, ねこれで一つ 何かの感じだ、ちょっと引っ張りましょう、やっぱり<笑>。曲がってきますね。割と簡単に、今ちょうど噛んだ感じですね。はい、はいはい、で、ちょっとこれたんできましたよね。うんうん、曲げてきますね、うん。これ。真似する人い。<笑>いるかな。個人でジャッキ持ってる人はなかなか少ない<笑><そう><笑>、うん。この間もね、なんかジャッキ、お手製のジャッキいいですね、うん、みたいなのがあって。はいはいはい あれよっぽどそういう工具が転がってる工場だとか、うん、ましてや工作機械使える必要ないとそうです、ね、なかなかあ確実によってはいますねあ外れちゃうあ外れちゃったあ外れちゃった外れちゃったこれだって<笑>やり直しなんだなや り, やり直しですね、はい、これで縛っていきますね、うん ちょっと。おい、ちょっと詳しく。きたにこれ。つきました。うん、だいぶ起きましたね。ちょっと一回見てみましょう。もうん。うん、だいぶ起きた。だいぶ起きたんですけど、もうちょっと、もうちょっとやっぱり。 ここですねん、もっとこことここを寄せたくなりますねええー、じゃあそことそこを今度<笑>すごいな教す。<笑>まあやるときは一気にやっちゃった方がまあそうです ね, ね、うん、と相当マニアックな<笑>いやでも最近こういうのなかったんでああそうですか、うん、たまにはじゃあたまには改作で、ね こんなことやっやる人いないんだろうな。住民がでねあんまり。うん、まあ、真似はできないけどまあ面白いんじゃないですか、ね。こんなねこんなことやるんだよってこんな形変わるんだよって。うん。こんだけ曲げれるってなかなかね。あ、まあそうですね。これで。くっつきましたね。はい、これで曲げてで寄せていきますね。こうね。はい。だからここはここを気をつけないと。 ここはパキンといく感じがあるので、養すごいですね。 興奮しちゃう ね, 興奮したね<笑>なんかやっぱりそういう持ってますよね 人, 人はね、うん、快感を<笑>これ字幕つけたら怖いことになる、ねね、性格みたいなのもあるでしょうねやっぱねまあそうですねやらない人は何十年盆栽、うん、やっててもこういうのやらないでしょうしねそうですねハサミだけの 大丈夫かな大丈夫ですね。ああ行ってる行ってる。あれこれ行ってるかなあー、いってるな。あっ、ここ来てますね。ここ。まあ、来るでしょうね。来てる開いてきたのが。ここ、ここ。ここのとこ。白いのが。ほんだ。はいはいはい。ここね。一応ここで、リブアップですスプ。リブアップ。ええ。ここでもうに、カンニンしてって。これじゃやると。カンニし て, る<笑>してる。これでもかって言ってね。 この判断が大事ですよねまあ、そうですね当はこれって言うようにこいつを。 こっち側に折り返すんですね。うんうん、はい。で、えっ、ー、と、もう一回。十番だな。めちゃめちゃ間に合う。そなですね。も<笑>これ曲げると思ってなかったんでねこん。これ短かったんですけどす、ね。これが長くてここまで行ってれば。よかったんですけど、うん、もう一回かけますね。はい。 えっ、ー、とこれをこっち持ってきたいんですねどくとこまで見えますかね曲がってんの、うん、あっああいったーちょっとやめますか<笑><笑>行きましたね行きましたね今の音は行きましたね行きましたねどうすっかな まあ、ここは針金は入ってるんで行ったんだけどまあ行ったんだけどちょっと待って今のパキでどこかの枝が枯れるかもしれな い,、うん、そ, ういやそうそうでさっき言ったように最悪枯れても構わないん で,、うん、で割れても平気ですから外側が割れても内側皮半分生きてれば大丈夫なんでなるほど あのー、心拍なんかでもよく言うんですけどね逆に言って止めるぐらい言って止めてないですけどそんなないんですよね<笑>言って止めてないんですけどで要はここを見せたいんですよねここをね、うんうんうん、はいはいでこれが頭でこれをまたさらにねじりたいそっち側へこれを少しこっちに これをこですかね。ここと あんまり気にしないです。あのうん、パキッといってもな ん, な, なんとかなるしいえいえあのよく言われるのが戻しちゃいけないってねこ う, い こ, うこうパキッといった時にここ割れてるわけですよね、はい、ああいけないいけないっつってこっちに戻すと こ, こっち割れ る, なるほどそしたらアウトなんですよ<笑>なんでこっち行って外側割れても内側生きてるんで、うん、戻さないっていう絶対ねそれが鉄則ですねパキッといった時の。 であのー、そんな慌てることはないですそうはいこんな感じ で,、はい、で し, つけしつけとしてはもう、うん、おほぼほぼ予定通りですよね、はい、これぐらい立ち上げて心ここの幹 を, ここのを見せてでこれがもっと後ろを返してたんですけど今ここまで戻ってきてます、はい、これをとりあえず頭でこれ辺でこんな感じですかねこれとこれで吸って。<笑> 将来的にはここら辺が今下の枝がありますんで将来的にはここだけで作るかもしれないですよね、はい、とりあえずはこれでいい位置にこの頭が来たんで頭とこの幹の感じもいいですよね、うん、これでちょっと様子を見てここら辺ちょっと枯れるかもしれないですけど枯れたら枯れたんでこれなんかもなくても作れるん で,、うんそうですね、ここがこの幹があんまり見えないじゃないですか、うん、今、まあそうですねそうそうそうだからこれ取っちゃっても構わないんで うん、そうするとでもうちょっとこれ削っていくといいんじゃないですかねここの厳しさが出てここに頭があってこも裏持ってってこが裏枝になってこここが頭？これこれが今頭ですよね。頭になる、えー。あの。 この感じもいいと思いますこの感じこう言ってこう流れてきている感じが。なるほどはい、とりあえず今日はここまでですかね。はここまではい、続きが気になります ね, ね。そうですね、何ヶ月後に。なくなっ て, い る, <笑>なっているかもしれないし、これがそっくりなくなっているかもしれない、ここも割れているんで。うん、ええー、これがそっくりなくなっているか、これがなくなっているか、ここに今ちょっと行って、ちょっとバキッと行ったんでね。やっぱちょっと様子見 て, 子て、ね、次の形を決めていく、はい、そうですね。は い, い、面白かったです。チャンスがあれば、増に。 針、うん、金かけたいと思うそうですねはい、はい、どこから作っていくのかっていうのがそうですねそうですね気になりま す, す,、ね す, ね、り ま, すまあ三か月あれば大体結果出ると思うんでうんはい終わりま十一月か十二月ぐらいにはいまたありがとうございますはいありがとうございました、はい